今日はスライド丸の子の囚人システムの説明をします、えー、スライド丸の子、マイター層、押し切りと、いろいろ言い方がありますがスライド丸の子ということで統一しておきますマキタの スライド丸の子これが主人ポートに主人のダクトが取り付けてありますスライド丸の子をこのボックスで囲ってありますここに透明ののれんのようなカーテンが付いています まず回りませんこれは集塵機を起動しました集塵<音声>機が起動してからスライド丸のこの電源が入るようになる ここにありますトラマークはスライド丸のこの天板と平行でフェンスも。 同じ位置になってますここにスケールが見えますですかこのスケールが丸のこの左刃のスケールになってます試し切りをします 最大2 0 0 0のスケールで2 0 0 0にカットできました。 先生。 スライドの丸の子は、切リコを後ろに飛ばさないためのゴムが付いています。これは不要ですので、外してしまいます。 これで試し切りをします。 このフェンス面にはほとんどの切り子がなくこちら<笑>裏にすべて飛ばしているようですこのカーテンは古代の粉塵をこの中に閉じ込めていますこの下のボックスは切り込みを プテルダストボックスです下はこんなことになってます えー、先ほど鋼番を3枚ほどカットしましたのでこのような状態で求人されなかった粉塵がが粉砕に残っていますここが。 ダストボックスですこのスライド丸の子は先ほどゴムを外したようにここにハンドルがついてましたハンドルも通行の邪魔なので外しちゃいました切り飛ばしました緩めますこんな感じです、えー この下の囚塵記をご覧いただきますまずゴミ袋を入れます こんな状態の。ダスト 用の掃除機の軌道突入電流を回路を外した掃除機です。 スライドマンのッから出る粉塵はは全てこの粉の中に閉じ込めています。まあ、室内工房は全くクリーンな状態が保たっています。次、これ説明し損ないました。これはここれはに置いて 同一寸法のカットの時の常務になります粉塵切り粉でお悩みの方どうぞご参考にしてください